演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら業務スーパーのチョコクリーム入りエッグタルトとベルギーワッフルココアを食べたいと思いますどちらも通常版は以前食べたことあるんですけどまた新種が出たんですねこれは美味しそうだ特にエッグタルトの方 前回めちゃくちゃ美味しかったですからねで、今回はもうすでに調理してありますで、ココアワッフルのみ断面してますねちょっとエクダでやったら間違いにクリームこぼれてくると思いますのではい、ココアワッフルの断面はこんな感じなでなすではいただきます黒はやっぱりほろ苦くて大人の味はいいだけど黄色とは仲良くしてほしかったかもしれませんねベルギーココアワッフルは サクッとした食感のあとにのほろ苦いココアの味が広がっていましたね以前食べた通常版やチョコレート版に比べると甘さはかなり控えめでその分ココアの香りを楽しむ大人向けの味わいになっています自分はこちらの方が好きですね前の食べた2つと比べると甘さ控えめでちょっと甘いのはあとにもおすすめできるワッフルですのでそんな方はワッフルそもそも買うかなという疑問もありますがこちらのテストさせていただきます でこちらのエッグタルトチョコレートは以前食べたエッグタルトのカスタードクリームは確かにあるのですがちょっとチョコレートが強すぎてそのカスタードクリームが消えてしまっているのが難点ですが、ねまあ、カスタードを楽しみたい方は通常版と買ってくださいということなのかもしれませんがんーもうちょっとチョコレートとかあのカスタードクリームが美味しかったのでチョコレートの優雅させて欲しかったな両方いいところにして欲しかったという思いは拭いされませんのでちょっとこちらはこちらのテストさせていただきます チョコレート強すぎるなあ、ま、美味しかったんですけどねテーマ冬バラをロケット打つんや見守るの冬バラが見守ってながらロケットを打ち上げるっていうことでしょうねその先に何があるのか